まずは寝た状態からあぐらを組みます。あぐらを組んで、押さえてる側の足。床についてる足側の腹筋が主に効きます。ですので、両方必ずセットでやってください。このまま体を起こして、手を伸ばして。手は低い位置です。床をパンパンとタッチするイメージで、手を振ってください。これを20秒。呼吸はできるだけ一瞬で吸って、長く吐きます。首疲れるよって方はね、片手で頭持っててもいいです。片手は振ってください。 それでは行きますスタートこういう感じで足でしっかり押さえてはい OK ー反対していきましょう1セット目はねまだなかなか効きませんから ニゼット目以降からが本番です。しっかり体を起こしていきましょう。それでは行きます。反対スタート。長く吐いて。 疲れてた今度は足をカエル足にした状態で手を前に伸ばしてこのまま手を振ります20秒ですしっかり体を起こしていきましょうスタートしっかり手をね強く振ってくださいおなにねッグッと効くと思います やっぱり効きますね次は足を伸ばして足を組んでこのまま上体を起こして足も持ち上げます上の足でしっかり押さえてください下の足はね下に落ちないように浮かしたままですこのまま手を振りますそれではいきますスタートしっかり足を押さえるとね下ばかり効くと思いますあっち オッケーガ、えー反対足行きましょうしっかりねお腹全体を使っていけばね姿勢改善下腹ポっコり治ってきますから頑張りましょうそれではいきますスタートしっかり手を振って首つかれたらね頭持ってね引いてでもいいよこれでもこれでもいいよ これでもきちっ手をね振れる人は振ってないこれでもいいよギチギチギチギチギチーうおうおうおうお逆にね手って重たいんで頭のとこ持ってったらね手の重さでね腹がちぎれるかと思ったはいラストはね肘ついて足伸ばして足こうやって振りましょう最後 手じゃなくてね足を振りましょういきますしっかり腰つけて腰つきにくい人は手の幅を広げていきますスタート腰がついてないとね下腹ききませんよ、ね、腰しっかりつけて頑張ってしっかりね拾っていきながら吐いてオッケー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 しっかり腰を床につけてくださいオッケー次は交互です交互に膝を抱えますももを胸つける感じです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 押したまま抱えますこれで腰お尻ハムストリングがストレッチされます。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 ますと腰が伸びて気持ちいいと思いますこの状態で腰がすごい痛いよって方はね腰がすごい硬いので定期的にこれを押してね伸ばしてください今度は手をついて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 てみましょう今度は片足曲げて上体を起こしてキープ腹筋つらい人をね手でしっかり膝を抱えて体を起こしてください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 オッケー最後足を開いて体をねドラドラ力を抜きましょうちょっと肩甲骨周りがねだるいと思うんでしっかり最後にね素労感を飛ばしていきましょう